みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の大佐でございます。今回の動画はなんちゃってボサノバギターということで、えー、普段 YouTube を使ってギターを練習しているギターキッズたちをボサノバキッズたちにするべく、まあ、そういう目的は特にないんですけれども、まあ、そんな感じでハートプレ y ボサノバをしているような感じでございます。1本目の動画では右手のパターンについて練習をしましたけれども、2本目の動画ではいよいよコードチェンジをしてボサノバの雰囲気をです、ね、このウフフフフと楽しみたいなと。 思います。やってみましょう。えー、とまず1本目の動画でやったこのコード。中指は5弦の5フレット、人差し指が4弦の3フレット。で、薬指が3弦の5フレットで、小指が2弦の5フレットのコード。これをドンチャンドチャン、ドンチャンドチャンと2セット弾いたら、その次、こういうコードに行きます。 すごいちょっと聴いただけですげえしゃれ落ちな感じですよね、えー。人差し指が6弦の3フレット。で、5弦は使わずに、中指で4弦の3フレット、ファ。で、薬指で3弦の4フレットのシの音。最後に小指で2弦の4フレットのミフラットの音を弾きます。で、親指は6弦。 を弾いて、こっちの3本の指輪、コードの指輪は変わらず、2、3、4弦を弾き続けます。そして全くパターンは一緒。こんな感じです。合わせると、こんな感じになります。わあおシャレオ 2! そしてその次は、 こんな感じのコードに行きます C6 というやつですね。中指で5弦の3フレットを押さえて、人差し指で3弦と4弦の2フレットを同時に押さえます。で、最後に薬指で2弦の3フレットのレの音を押さえると、ドミラレ、ドミラレ。で、5弦からスタートして、ドンチャン、ドチャン、ドンチャン、ドチャンと2セット弾きます。 こんな感じ。で、4つ目のコードは、こんなコードに行きます。人差し指で6弦の5フレット。5弦は使わずに、ここから中指、薬指、小指でそれぞれ4弦、3弦、2弦の5フレットを押さえる。こんな感じです。合わせると、Dm9 を弾いたら、 C7 のフラットサーティン。そして C6 の後に Am7 を弾くとこんな感じになりますちょっとね4本の指を使うからコードチェンジが大変なんですけれども こういうい C とか D とか E とかオープンコードもうそこそこ弾ける人は1週間くらい練習すればなんとかなるかなと思いますとりあえず余裕がないうちはこの、ね、雰囲気を楽しむ余裕なんて全然ないと思うんですけれどもなんとなく慣れてきたらこのなんていうんですかね癒やしな感じすごいこのほんわかしたシャレオの響きおおう違うか そんな感じで楽しんでいただけたらなという感じです。それで、これっとワ1セット弾いて<音楽>、こんな感じで1セット弾いたら、もう1回同じのを持ってくるんですけれども、最後の Am7 というコートだけちょっと変えます。C6 まで一緒で、ね。2セット目のとき。 A7b13 あ、a というコードを使います。さっきの G7b13 は2フレット上なので、全くフォームは一緒なんですけれども、やってみるとすると、人差し指は6弦の5フレット、それで5弦は使わずに中指で4弦の5フレット、それで小指薬指で3弦の6フレットとシャープを弾いて、小指で最後、ファの音を弾くと2弦の6フレットですね。ここの2本の 小指、薬指の2本の指がこっちにっていてるのかそれともこっちに飛び出るのかの差です。<音楽>こんな感じ。 すげえ、超ポーサノバですよね。すげえ、癒やしな感じですよね。えー、ぜひ、コードの練習、右手のアルペジオの練習、両方とも頑張っ て, 習得をしていただ練習して習得をしていただければなと思います。で、さらにまた余裕がある方は、さっき1本目の動画でやったパターンで練習していただいてもよいかなと。ドンチャン、ドチャーチャー、ドチャーチャー、ドンチャン。 ドンチャン、ドチャーチャドチャーチャー、ドンチャンというパターン。で、このパターンで弾くときは、ここでコードチェンジをすると面白いかなと思います。うんと、どんな感じかといいますと、グッと難易度が上がるんですけれども、ドンチャン、ドチャーチャもうここでコードを変えると。 そのあとの C6 から Am7 も同じですね。ドン・チャン・ドンチャンまで弾いたら、つなげると、 癒しサウンドになるわけでございます。ちょっと、ね、このリズムパターンでやると難易度がぐっと上がってしまうんですが、最初の基本のこのパターンがうまくできたら、このパターンも練習していただけるとすごく楽しいかなと思います。ちょっと 今, 今回はそのコードは5つしか使ってないんですけれども、もし興味がありましたら、アントニオ・カルロス・ジョビンとか聴いたりとかして、ボサノバの道に進んでも面白いかなと。 本当にコードの勉強にうってつけなので、ボサノバ、面白いなと思ったらすごくおすすめでございます。そんな感じでしょうか。うまくできましたでしょうか。とりあえず、まあ、雰囲気はかなり楽しんでいただけたかと思いますので、このシャレオスな雰囲気をです、ね、もっと余裕を持って演奏できるように頑張って練習をしてみてください。それでは、そんな感じで終わりにしましょう。また次回お会いいたしましょう。さよなら<笑>